えー、こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねね16ビートのパターンはとりあえずこの3種類だというふうに僕は前にお伝えしていると思うんですが、まあ、シンコペーションしないもの8部でシンコペーションして飛び越えるもの16分音符で最後シンコペーション飛び越えるものの3つがありますよというお話でしたね。でこのスネアのあ、えー、とにドドンって次に行ったりツッドンドンって行ったりとか。 え「ー、うどん」って言ったりそれを組み合わせて「うどんどどん」にしたりとか「うどどんどん」にしたりとかこういうまあバリエーションがありますよみたいな感じあとここは「どんどん」にしたり「どんどどん」にしたりとか「どんつんにしたりとかいろいろあると思うんですが基本的にはまあ僕的にはこの3つのパターンが結構中心なのかなって考えているのでこれを練習します。で16が全部跳ねるのであのよくあるんですけどこの跳ねたビートの時に「 まあなくはないですけど基本は弾むんだったらこのダウンアップは裏側に入るなので基本全部表はこうダウンにした方がこれだけで跳ねた感じで出るじゃないですかなのでこういうところがすごい大事ですねなのでこれで、えー、とまずは8分音符まずは8分音符でこれ全部やってみてみますね A、ま、ず、ン・ツー・スリ まあ、初心者の方はタッカタッカのイメージで大体ハマればいいと思うんですが、まあ、上級者の方はタッカタッカをちゃんとメトロノームでピッコピッコピッコピッコって鳴らしてそこにちゃんと足が入ってるかどうかを確認しながら練習してください。で、まあ、バリエーションとしてはちょっと C でやるね C でやるとここに ABCA+CB+C を入れてやってみますね。1, 2. どんここはダブルなの で,、えー、でここも裏から表に行く時はダブルを使う表から例えば、えー、シナリンゴさんの「ドド」こう丸の内サディスティックみたいな感じだと「ドド」は3年の真ん中抜きなのでこれ両方シングルです。 こう表から裏の時はシングルになって裏から表の時だけがダブルになりますこれが術の16とちょっと違うとこでこれができたら今度は跳ねた16ボ音これダウンアップでねまあ最初ゆっくりでいいのでまあ ABC, ABC の6つやってみます。 バリエーションを、C、で最後の C の6個目のここに、えー、同じように裏側にバスバリエーションを入れます。という具合にバリエーションそれでは最後3番。 一応ねロザーーナのパターンを入れてみましたこれで練習するとこの合間の高田高田ダウンアップの間に左手をゴーストで入れるそうすると3拍目のところはここはダウンダウンタップこうなるね。 練習しておくとタクツタクツタクツタクツの雰囲気が出せるので要は叩いてなくてもこういうニュアンスが出せるとグルーブするってことねこれでえと1から AA のこの A からの C からの6つ練習してみました。 ちょっと間違えちゃったけどここフィルに入れたりとかするからねクラッシュのところはねこうやって練習してくださいでえっ、ー、と16の跳ねたやつってすごくシェイクっていうパターンがありますこないだ大阪さんと対談しててこのリズムパターンドンドンタンつかドカドンタンのパターンってなんか英語でなんていうのって言った時に昔のバンドマンってみんなこれシェイクって言ったんですってで僕もそのヤマハの教本にシェイクって載ってたからシェイクって使ってますなんでかって言うと ど, んどんダンスかとダンタンパターン叩いてって言わなきゃいけないからシェイク叩いてって言ったらすごくスマートじゃないですかでシェイクっていうのは何かって言ったらパットパットグリーンが言ってたのはあのダンスの名前だとこのあのパターンを叩いたダンスの名前に由来してるんじゃないかって話だったんですがまあこのパターンねこれ跳ねちゃう。 もう丸のうちサィスティックまんまって感じになるでしょでこれをえっ、ー、と三拍目の頭を省略するとこのスネアがシンコペーションしますよねっていうイメージですねでまあよくあるのは でこのシンコペーションのところをスニアばっかりじゃなくてこれをバスドラに変えたりこここれバスドラに変えてるだけなのねこれをやると同じ感覚でできるのでこれかなりあのお手軽とっても 簡単にこ の, このシェイクっていうかこう弾んだシェイクの感じが出せてシャッカシャッカこねヒップホップのビートの感じが出せてなおかつ手順的にも簡単右手がチッカチッカやらなくても裏拍が聞こえてくるからだからこれが意外とおすすめですなので跳ねたビートって言ったらもう一つ覚えぐらいの感じでこの辺のリズムパターンをやればいいのかなでもまあもっともっとこういろいろ使い分けしたいっていう人はこの基本形を全部練習してもらってできれば。 で「グルームのために」って感じでこれも練習してもらうと非常にこうこの。 ヒップホップビートみたいなのが非常に強くなるんではないこの感覚があった上でさらにレードバックしていくっていう方法はまた別の動画でやってるのでまたその辺も見てもらえばいいかなとまずはこれがしっかりできるということですねというわけで本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございます、えー、いいなと思った方はこのタイミングでいいね押してもらうと次の動画作成のモチベーションになりますのでぜひお願いしますチャンネル登録の方もまだの人はお願いしますありがとうございました